シャン君はまあ見た感じ全然まあ今まで通りなんですよねそんなに病気で苦しんでる感じもないしただトイレでね待って何何ヶ月言い続けてるのかってことになっちゃいますがっていう話をしてるとやっぱトイレに行くよね、えー、昨日の血尿で今朝は、まあ、ちょっと濃いめのうん まあ、血にはまだいかないのが出ていたんですけれども、えー、今日これからですね、えー、薬をもらいに行って、ただ生配信があるので、ちょっと生配信の後になるかな、それともその間に行ってもらおうかな、ちょっとですね、薬ないといかんね、じゃんけん 今いろいろ営業をするためにいろいろ考えているんですがまだ、えー、具体的なお金になっていないので薬代頑張るよもうちょっと頑張る よ, よでもゃジャン君は布団に入って寝ていますが明日からお薬始まりますジャンまた頑張って薬飲もうねうん飲もうね